するしない。それでは今回のマージャンの匠ご覧くださいトン三曲一本場開始です 皆さん手配を開けてくださいはいさあ今回大井さんはなんちゃドラが白ですこれうまい人上がれるぞうんはいこれうまい人上がれるねこれはどういった役な…あ本一か数あんだよもう本一か数あんなんで<笑>あんこにしていくかだ京卓がさあ二千点落っこってんだよ そうですね、うん、一本場で共栄あれを欲しがるのか欲しがらないのかって話になっちゃうわけだ。どっちですかおいさん？欲しがらーん。<笑>きちゃっえこいつからなんですね。数箱と本物なんだもんいらないよ小さいそう。かっこいい。赤いりだよ。そうです、ね。非効率。出ました非効率。赤ないし取らないしはい。はいでも行きますから見ててください。わかりました。どっちになるんでしょうか。これねウソウソとか赤以外一枚でも入ってたらこうしないんですけど。うんうん これはねちょっとねチャレンジしてみますたくはるチャレンジチャレンジあのー、これはねラストがに親があと2回あるっていうのも含めてあなるほどでこれね泣かないとねめん面前難しいですよ確かに結局この人とローピンとペイっていうのはもう出ちゃうんでう出ちゃうんですよ今ペイ出ますよ行きますよ<笑>これペイですこれペイですよ<笑>ツボ斬りでしたはい<笑>ツボ斬<ギ>りの Q1 <笑> つむ切りだけ覚えとけばいいってね。つむ切りだけ覚えてください。おじさんがおっしゃってました。はい、序盤はつむ切りだけ覚えてください。順はドラ表シャワー場に一枚。これはね、ここはね、やあのローソー切っちゃいけないの。なんでシャワなんですか。やっぱり本一よりも数アンコの方が高いわけで、はい、次のつもがローソーだとひっくり返っちゃうんで、うんうんうん、はい。これはダメ。チートイツもやっぱギリギリまで見て、ドラが白なんで、今次に僕が白持ってきたら、チートイツにシフトチェンジして。 2枚切れのチョンを打つかもしれないんでその辺のことはねもう高い手が好きな人も安い手が好きな人もみんなこれドラの白で1枚を持ってない時は常にチートイツを意識してください。<笑>はい、なるほどこの辺はもうねいらないね。そうね、はいとなっ、ね、だからこれねあのー、そろそろわがままばっかり言って。 もう泣ける季節を通り過ぎちゃったんだよ<笑>え早くもでますかトイメンが3万切ってチーピン切って、はい、トンバのトン切ってるんでも う, 全もう真っすぐ行きますって宣言したんですよはいもう絶対にあの上がりに行きますよとそのこの教託二本は私のものですよって主張してるんですよ彼がだからリ、はいあのー、ーチ必ず来るんで見ててくださいもううんすうあんこう ん こ, ができましたこれトンとチュンが2枚切れずつなんで、はい、どっちを切るんですけど、はい、どっちも一緒なんですけど一応変な短期の時にはなんかあ一緒だなだけど一人の現物なんで一応人トンは二人の現物で、はい、これどうしようかなペイ出たらなポンって言えるかな練習した子ポンいや泣くんだ意外だなとっ同時に出るかもしれないじゃ、ね、同時に。 ペペペってぺぺペッペッペッペッペッ<笑>かッペッペッそん時の練習うん高原さんですもんね猟獣に泣きのための練習しとかないと<笑>い発声練習しとかないでしょこれはさすがに泣きますかそうこういう時きキューピン引っこれキューピン山だろキューピンあちょっとちょっと待ってねこれパーソンのションパイなんでスーアンコウのためのこれだってパーソン見て僕の皮パーソン明細聞いてるでしょ、うん、僕の皮でパーソー当たったことないでしょあっそれキューピンつもりでしょ僕のう<笑> 山にいるって言ってて言ね安全範囲には余裕があるって判断できたからトーンも切れたってことですか、ま、自分がどんどん行くしってことですか、ますま、すこれとこれとこれとこれ重ねてス<笑>ーパーマンクがいいンテンなんです、ねはいね、<笑>収録ですよ数万個あったらヒーローになれるじゃないですか僕ヒーローになりたくてマジやってるんですよ<笑>必ずローソウ。 どこでかちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ怖く、自分が怖くて、ちょっとて、ちょっとどうします？どれ残します？両ピンばに一枚。わかんない。に一枚。あのね、三三アンコだけを考えたら絶対にあのー、このへこれかこれ切った方がいいんだけど、うん、だって三キャンペーとか三品数品も有効牌じゃん。だけど僕は三アンコをやるためにマージンやってるんじゃないんだよね。生まれてきたんじゃない。三コーンだから。アイアムはヒーローだからさ、<笑>うん。ここはね、キャンペーを選んだわけですね。 ちょっと待ってペーもうペーは絶対ポンしないんで、<笑>ちょっと待ってよ。ペッペーってなっことですかペ ッ, いやペッペー、あ、なんだっけええー、えー、今、手出しでした ね, 今手し持たね。ペンチャンターツを払ってって、そうだね。ってですね。だったら言ってくれよな。<笑><お前><笑>しかも、他にちゃんと頭もありそうですな、ね、あやってキューピン切るってこと。あーもうこれ、ほんとやめてよ。ほんとやめてよ。だるいわー。 先輩と呼んでいいですすかど う, どうしますでもおいさんこんなために生まれてきたんじゃないですもんね生まれ変わろうかな<笑>だってさ 3, 3個って何点だって話3200だろ<笑>、はい、3200は3500だろ<笑>、はい、で供託が2本あるだろ、はい、5500もうそこはね五郎さん 5, あたりが早いんですよね計算で5500だろちょっと待って<笑>一旦、一旦教えてもらっていい ?C ピアン前にいるかもしんないし<笑>プレイもいるから、はい、一旦こう切って え、今出てる様子なんですか。いや、ちょっと待って、いや、そんな意地悪言わないでくれよー。あ、上がるんですか。二点一で。あ、あ、あ、え、何、何に一番いってるの。上がるんですか。大木さんリーチはありました。上がる。<笑>これはある、あ、あ、ここで意見がまとまりました。トイフェンのリーチ。小ーソーギリリーチ、ね。だから、でも宣言、あれはあってたでしょ。あってました。まっすぐ来てましたね。で、あれは、実は、はい、ウ ー, ーと小ーソ ー, ーってリーチなんですけど、うん。あの。 あそこのの間につもりがほんと欲しかった要 す, するにここの間にツモぎりが2つぐらい入ってからとか、いうか手出しが1個入ったうがいいかな手出しが1個入ってからツモぎりじゃない失礼手出しが1個入ってからリーチって言ってくれたらもう6級層だろっつって<笑>僕持ってるし無、ね、全部6級正解全部押してるわってなるんだけどあれだと貫禄層を単純に払って普通に、あのー、サブローピンとか結構あるのね、うんうんうん、でも僕はこんだけあんこなんだからもうこれ。 僕があんこで潰してるんで、うん、彼の町はどれかねフルセッツです<笑>で今のままだと危ねえ<笑>スあんこす<笑>ヒーフーミーヨー<笑>ヒーフーーーどうするんですか知らんかな行きました<笑>サブロッピンでいいよサブロッピンとロッキュストでいいよわかんねえもん町マンズわかんないこれマンズわかる人いないから い, いや い, いや、フルセッツフルセッツ町は なんかピン今出ても上がります大井さん僕は上がりますよだって6500点だからねえ、うん、これやっぱピンも山にいそうだしさ持ってないのも2人持ってない2人持ってないからやっぱりこのつもり小アンだったりアンコになったりの代わりがあるのでリジョーチを打たこれペアンコったらあペアンコったらあの、ね、どうねるかえー、っとリーチしちゃおうかなチーピンスタンのスーンコーンで上がるかもしれないけどね、うん、リーチしても これペーかな西西現物ですねこれでもさーうっちぴんが早いからさー両脇はさパーピンぐらいフィット押してもいいんだけどな両<笑>ピン来たらどうする両ピン来たら、あのー、はい、キューピン切りますあ切って両面のうっそれか缶しちゃいますもんどっちがいいですかどっちがいいんだろうなちょっと待ってな<笑>うーんとなウーピンがバニゼロだろはい えー、っと、このルールで強託が3つ起こってるんで9切ってリーチしますやめてローピン引いたらねでもこれローピンないよないですかあの、ちゃんの方がローピン1枚ぐらい持ってないと、うんうんうん、あのピン図の真ん中を持ってないとおかしいんで確率的 に, 率的にいいんうんよっこらしょのしょつもですつあ<笑>りました<笑>これは天パネですね3番<笑>ピンいましたねーツモ三万個、1 3 0 0千6 0 0 一本馬です。はい、千四百二千七百でございます。大井さんの積も上がり、初めて上がりました。おめでとうございます。積み上がり。上がりましたね。いや、これは本当にね、危ないところなんですよ。実はあのリーチもね、これ両面両面リーチなんで。ちょっと見てみましょうか。はい、皆さん手て早けてください。どうせサブロピンでしょ。あ、全然違う。入り 目, 入り目でしたね。チー。ウッパーワンでした。 やっぱり単純これが1個手出しが入ると6級層だって言ったんだけど、はい、このままダイレクトだと払ってあるんでまんずはしょうがないわかんないって言ったからー、はい、いやーすごい高い高いのはあれですねそうこれ以外は全部、全すしかもドラが今回全員持ってなかった、ね、僕怖いんだよ赤もないしさでも決めました決めたね1326はい おじさんなんと初上がりで親を迎える形となりました次回楽しみですね や, やってやりますよ<笑>さあご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに